10月4日金曜日、えー、今日はですは、ね、第1回の山田太郎3分ダイエットをお送りしたいというふうに思っています。えー、前回のですね、0回目に引き続き、今日は記念すべき第1回と、えー、なぜ第1回というかというと、ね、今日からあ69日間かな、7日間ですね、の時間で、えー、臨時国会がですね、スタートをしました。 えー、今日は本当にですね、忙しい日でありまして、今日何があったのかということについて、皆さんにですね、お知らせしたいというふうに思っていジャーン、これなんですけど、見えますかね。いやー、すごいスケジュールでして、朝ですね、9時10分から、あー自民党のですね、国会対策の会議が始まって、ですね、その後ですね、もう見えないんで、見てきますね、参議院の議員委員会っていうのがありました。 私も議員運営委員というふうになりましたので、議員運営委員会というのは、ですねその後、国会をどういうふうに運営していくのか、どんな案件を国会で議論するのか、そういうことを決める会議なんですが、そこの委員になりました。で9時30分、つまり20分後に、ですねその議運の委員会があって、議運の委員会を十数分やった後ですね自民党の参議院総会と、今回はですね、世耕議員がですね、 自民党の参議院幹事長ということになりましたんで、世耕参議院会長をです、ね、中心に、参議院議員、自民党参議院が全員集まってです、ね、まあ、総会というのを開いて、まあ、今後国会、どういうふうに臨んでいくのか、まあ、こんな話が話されました、でその後ですね10時ちょうどから参議院本会議が開かれました。 今日のですね、参議院本会議はどういう内容かということなんですけども、これが実物にですけども、こういうようなものがですね、こう配られて、ですね日程第1から日程第4、4というふうに、日程第4という言い方をするんですね、国会ではね、えーまあ、常任委員長、えー、各ですね、内閣委員会とかあ、それから文教科学委員会とかですね、それぞれの省庁に対応した国会の委員会の委員長をまあ決めると。まあこういう えー、ことがありましてで、その後特別委員会ですね、で私自身、実は特別委員会政府開発援助等に関する特別委員というのにもなりましたが、これの設置を決めたりとかですね、えー、それからあー今日は午後からですね安倍総理が所信表明演説をすると、所信表明演説の話はあ今日これしようと、こ<笑>れだけで時間過ぎちゃいますの で, で、次回ですね、ポイントについてですね、安倍総理の。 今回、安倍政権のです、ね、所信表明演説、ポイントはちょっと次回に譲りたいと思いますが、えー、そんなものは午後やりましたけれども、それをまあ決める議員運営委員会、そして、えー、本会議の内容ですね、でえー、手続きだけです、ね、やって10分間の本会議をしたあと、ね、10時10分から、えー、ODA 特別委員会ですね、政府開発援助等に関する特別委員会、これの委員もやってますので、慌てて、えー、別館のです、ねえー、委員会に来まして、 えー、それでえまあ委員長を決めたりとか、これからスタートするよっていうような手続きをえ15分ほどした後、自民党の本部にですねもう一度10時半、自民党政務調査会のですねえ競争政策調査会と、何回かですねえ触れていますけれども、この競争政策調査会、自民党本部で出ました。 部会これ出ておかないとまずいと思ったんで、慌ててですね、あの国会から戻って、えーまあ、40分ぐらいその部会に出た後ですね駐座をして、今度11時20分からですね、えー、参議院の議員運営会にもう一度参加をしました、でその参議院の議員運営会、15分開かれて、すぐ11時30分以降、自民党の両議員総会ということで、衆議院、参議院のすべての自民党所属の安倍総裁以下、 が集ままる会合に出ましてすぐその後はですね13時から第200回臨時国会開会式ということで、今日はですは、ね、天皇陛下臨席の下です、ね、臨時国会がですね開かれたということで、衆参のですねべての議員が集まって開会式が開かれたということであります。 でその開会式をまあ見送って、13時45分からは、ですね、障害者の団体の方々が私の事務所の方に訪ねてきました。で、その後まあ事務所の会議をやりまして、でこれから夜に向けて、ですね、地方でですね、会合がありますので、これからまあ出張に行ってくると、まあ、こういうような。 流れであります。あの実は出張はですね、この後、熱海で熱海市長に会うと同時にですね、一応まあ旧友でもあるですね、えー、国民民主党の玉木代表ともですね、まあ熱海でご飯食べながら会おうかってまあそういうようなまあ別に政策 政, 政局とは関係ありませんので、えー、古くからのまあ友人だっていうこともありましてまあそんなことで話をしていきたいと思っています。えー、これが今日一日なんですけれどもその他にもですね、えー、っと私がですねまあ今のところ どんな役職をですね、えー、もらってるかということで、どーんと、まず参議院の方はですね、まとめると内閣委員会、それから議員運営委員会、それから今日、議員運営委員会、図書小委員会ですね、これ、ちょっとすごく大きい意味がありまして、例 の, あのメディア芸術センター、これをですね、担当所管する委員会なんですが、まあ、これの委員に選任されました。ということは、多分、 えー、具体的には、あれをやれというようなメッセージがありましたあとは ODA、それから党の方はですね政調のいわゆる 内, 内閣第一副部会長、それから国対の方ですね、でこのほか、ちょっといろいろですね内々に自民党の方から、ですね次長クラスで打診されているようなあの役職はあるんですけれども、まだ正式なものではありませんので、決まり次第皆さんにはですねご報告していきたいというふうに思っています。 あの本当にですね、まあ、新人でどこまでできるかということと、新しく入った自民党でどこまで、まあ、受け入れられて、自由にですね、議論できるかっていうのは、超気になってたんですけれども、まあ、役職的にも、ですね、あるいは個々の会議でも、本当はあの新人なんで黙ってようかなというふうに思ってたんですけれども、なんとなく喋っちゃうというで、ね、もう言いたくてた耐えられなくなって、ですね、手を挙げてしまうと。 まただ、まあ、どこ行ってもですねあの競争政策とか IT 政策ってなるとまあ木原さんがいたりとかですね大平さんがいるっていうですね状況は変わりない変わらないんですけれどもあのー、まあ頑張ってですね、えー、やっていきたいというふうに思ってます、えー、もうヘロホロの一日ですね見てください予報うもう。 分刻みもいいところでして、だーっと朝から、ですね、やっと今、自分のですね、あの議員の、えー、質問室に戻ってこれたということで、今日のご報告をしたいと思ってます、えー、今日の、えー、3分をものすごく過ぎた、えー、15分、山田太郎のダイエットでした。じゃあありがとうございました。